はい、それではあの今日の授業を始めたいと思います。で、えっと、前回は、その、まあ、痴漢の説明の2回目ということで、えっと、まあ、痴漢の咳ですとか、それから逆痴漢といった話、それから、えっと、五感という概念をやりまして、で、前回の授業の最後の方で、その、 五感と網ザクジの関係についていくつか説明しました。で、えー、と今日はまず最初にですね、その前回最後にやりました、えっ、ー、と、任意の痴漢はその2つの数字の五感の席で表せますという、その定理のまあ応用としまして、うんと、まあ、いくつかの、特にその網ザクジを作るのに役に立つ事実について、 説明したいと思います。では、まずですね、前回最後にやったのが、えー、っと、教科書68ページの上の方にあります定理 3.3 というのがありましたけれども、その定理 3.3 の、まあ、K というのを説明しましょう。で、えー、数学で、まあ、K と書きますと、 そのまあ、定理ある大事な定理からです、ね、その導かれるその、まあ、比較的その簡単に導くことができるような黒録、まあ、というかそういった性質のことをよく K というふうに表していますでそ、えー、の定理 3.3 はその、まあ、2位の時間が えー、と五感の席で表されるという話だったんですが、えー、と実はその五感がですね、えー、と隣り合う2つの数字の五感の席になるという話です。 えー、と最初に用意するのがその2位の数字の五感を用意しましょう、えー、と五感というのは何だったかというともう一度先週やったことを復習しますとその痴漢の中でも特にこの2つの数字をだけを取り替えるそういう痴漢のことを五感と言いましたでちなみにこの五感の表記の仕方からこの五感っていうのはあの巡回痴漢の一つでもあるということにも注意しましょう で、ここで、えっ、ー、と、一応、ま、i1 と i2 の代償関係は、まあ、普通は、えっ、ー、と、五感を書くときには、えっ、ー、と、左側の数字より右側の数字が大きいように書きますので、まあ、こういう代償関係が入っているものとします。で、えっ、ー、と、この2の数字の五感ですね、えっ、ー、と、まあ、ここは、例えばその、 SN という N 個の数字の時間ですと、1から N までの数字のうちどれか異なる2つがここに入るわけですが、これが実は、実は隣り合う2つの数字の 五感の席で表されるというのがその、まあ、今日最初に説明する、えー、性質事実です。で、えー、と一応ですね、その実際にそ の, あの表し方をあの書いておく、知っておくのは、まあ、損ではないと思いますので、一応これは証明の中に入るんですけれども。 一つ書いておきたいと思います。えー、とじゃあその2つの隣り合う数字の五感の積をどう書くかっていうと、まず、えーと、与えられた五感があるわけですね。i1、i2 っていう与えられた五感があったとして、ただし、えー、i1 よりも i の方が大きいと。で、これが、 その隣合う二つの隣合う数字の五感でどう表されるかというとまず i1 と i1 プラス1次に i1 プラス1と i1 プラス2以下同様に点々点といって i2 マイナス 1i2 ときて で、今度は、i2 2、i2 マイナ1。で、だんだんまた番号が下がっていくわけですね。で、また下がっていって、最後に、i1 プラス1と、i1 プラス2が来て、最後に、えと、i1 と、i1 プラス1と。 えっ、ー、と実は、この二つの、あ、じゃあ、この五感ですね。この五感っていうのはその隣り合う二つの数字の五感の積を使うと、少なくともこういう積にはな分分け分解することができるかで、えっと、これが本当かなと思う人は、実際に、その、この時間の積ですね、この i1 を、 これに俺を使ってこの i1 という数字をこう順にずらしてみるとわかると思います。例えば、ここにですね、i1 をこれで移してみると、まずこの時間で i1 プラス1に移って、次にこの時間で i1 プラス2に移って、っていうふうにどんどんどんどん移っていって、最後にここで i2 マイナス にに移移るるんですか、ね、ですね最後にここで i2 に移るとでそれ以降はあのこちらの置間では移りませんからそうすると結局 i1 っていうのはここまでで i2 に移ってあとこちらの置間では移りませんので最終的に i1 は i2 に移ったりということがあの分かると、えー、思います、えー、それから、えーとまあ、今の説明がいまいちよくピンとこないという人はですね、うん 実はこれ、阿弥陀仁で考えるとあの、こともできましてで、例えば、そうですね、この2の数字の五感ですと、この1音という。 を考えてみましょう、えー、とこの場合、一音というのは何を、どこをどう変えるかっていうと、この左からえと何番目っていうのをこの数字で表すわけですね。そうすると、左から1番目のこの文字の A と、それから左から4番目の文字の D を、こう、位置を入れ替えるような、そういう五感を考えましょうというわけです。で、そうしますと、この A がですね、スタートは左から1番目にあったものが、 ゴールでそれから逆に左から4番目にあったスタートのところで左から4番目にあった D という文字がスタートのところでは左から4番目にあった D という文字がゴールのところでは左から1番目のところに来ると。で、えー、と B と C はそれぞれ位置を変えないと。まあ、こういう条件を満たすようなあの、まあ、網だくじを作りなさいって言われたら。 そのどうすればいいかっていうことなんですけれども先ほど の, この上の照明で書いたこの隣り合う2つの数字の五感の積ですねこれを例えばここの例で書くとどうのようになるかというと実はこのような網だくじを作るとそのこの A と D だけをうまくひっくり返すことが できるというのが、えー、と こ, のそのこの K の証明である組み合っているこの隣り合う2つの数字の五換の席が述べているところです。えーとまあ、あとは実際にです、ね、この疑問に思った人は皆さんあのこの網弥陀を実際にたどってみてそれから ABCD から始まったスタートしたところがそれぞれどの文字に移るかっていうのをやってみると確かにこの網弥陀で A と D だけの文字が入れ替わっているということがわかると思います。ということで、えー、と, とりあえず、その2の数字の互換は、えー、と2つの数字の互換の積でまあ表せるという事実が、えっ、ー、と、かりますが、ここまでいいですか。 であそっか、ちょっと 番, 番号をつけておきましょう、ね、今日は。これ、定一1にしておきましょう。<音声>それで、まあ、上のですね、これまでやったその定理 2.3 と、定理1から、 次の事実が分かる<笑>ということなんですけれどもそれを一応 K の2というふうに表しておきますと K の2はどういう内容になるかというと任意の時間。 シグマは隣り合う2つの数字の五感の五感の積で表されると。 ということが、その、えっ、ー、と、前回の授業の最後でやりました定理 2.3 と、それから今、先ほどやりました定理1を合わせると、えー、このことがわかります。で、えっ、ー、と、前回の授業であの説明しましたように、この、阿弥陀寺の、この部分ですね、この部分、橋って言いましたけれども、この橋の部分というのは、 実は隣り合う2つの数字の五感ですという五感という話をしました。それから阿弥陀じを見てもらってですねそれから痴漢の咳と対応づけてあのちょっと考えてもらうと分かると思うんですがこの阿弥陀じの橋をどんどんこう書いていくっていうことはその隣り合う2つの数字の五感の咳を作っていく。 と同じ意味のことをやっているということもわかると思います。で, ですので、その結局その、この痴漢と阿弥陀じの関係に関して言えることは故に、 2位の時間シグマは、阿弥陀仏で表すことができますよというのが、そのこれまで、前回とこれまでの内容で分かったことです。 一応ですね、その道筋をもう一回振り返って考えてみますと、振り返ってみますと、えっと、なんか、えっと、痴漢シグマが与えられたっていうんですね、それが前回の授業であの説明しました事実からしますと、えっと、任意の痴漢は、 時間のまず席で表すことができますと。で、えー、とさらに、巡回時間の席というのは巡回時間の席ですね、それぞれの巡回時間が実は五感の席で表すことができます。で、さらにその五感の席というのが 今、K の1でやりましたように隣り合う2個の数字か文字の五感の席ですね五感の席でここを表すことができますと。 この隣二個の五感の積というのはえと実は阿弥陀じで書けますからそうする と, えとまあ前回の授業の議論からこう順にたどっていくとあの任意の痴漢というのはその阿弥陀仏で表すことができるというえ話で一応そのこの五感とですねその痴漢と阿弥陀じの関係についてあの話をしました。 えー、ここまでで何か質問がありますか後ろの方 見, 見えますかちょっと上げますかこの辺でいいですかね。えー、黒板が見づらい人が い, いましたら、もし、いましたら随時教えてください。ですので、一応ですね。あのー 今日配りましたレポート課題のあの多分解く上での道筋がここに出ていると思いますので、うんとまあ、皆さん、各自もう一度、その前回とこれまでだったことを復習して取り組んでみてください。はい、いいでしょうかじゃあ えー、と次の話題に進みますけれども次はですねあの実は行列式を定義する上ではもう一ステップあの必要な知識がありましてそれがえと痴漢の符号と呼ばれる概念です。 それからこの符号という概念に付随しましてこの痴漢には痴漢はですねその偶痴漢と呼ばれるものと基地漢と呼ばれるものこの2種類に分類できるということも話をしたいと思いますでえとまず そのあもう少し移しますか、えー、となんでそのこういう話をするかっていうことなんですけれども、えー、と先ほどまでの話でですねその任意の時間がその五感の席で表されるという性質をやりましたで、えー、と実はこれからその行列式を定義する際に大事なことが一つありましてその任意の時間を五感の席で表したときに その席の個数がその偶数になるか、えー、と奇数になるかっていうのが、その今後、行列式を定義する上であの大事にな、重要になります。一応、あの皆さん、まだ、その何で重要かは、まだよくわからないかもしれませんが、とりあえず重要だと、思ってください。でそこで えーとまあ、これから述べますよう痴漢 の, です、ね、あの符号というものを定義しましてでそれによってその痴漢を与えられた痴漢をその五感の積で表した時に、まあ、その符号がどうなるかという性質を調べていくことにしたいと思います。というわけでまずその痴漢の符号というのを定義するんですが。 このシグマをその N 文字の痴漢、N 個の数字の痴漢としましょう。このシグマに対して、次の式で定義される、イプシロン・シグマという式なんですが、 これを痴ンシグマの符号と呼ぶことにします。で、そのイプシロンシグマという式がどこに書かれているかということなんですが、 えー、と教科書では、えーと、教科書68ページ の, あの定理 3.4 というのがありまして、その定理 3.4 の、えー、と証明の3行目に書かれてありますのであの、教科書を持っている人は見てみてください。一応、版書もしておきます。版書もしておきますが、えーと、教科書に載っているものは、なるべく版書しないで済ませたいという人は、あの の定理3四のところの定義式を見てください。で、このイプシロン・シグマというのは、えっ、ー、と、π という記号は皆さんも慣れたかと思いますが、あの、積を取るですね。あの、シグマは和を取る記号でしたけども、π は積を取る記号です。で、この i 小なり j ですか。 これについてはまた改めて説明します。えっと、それで、こういう有理式の積を取りなさいっていうんですけれども、えっと、分母が j マイナス i で、分子がシグマ j マイナスシグマ i あこういうものの有理式の積を取りなさいということなんですが、じゃあ、えっと、i と j はどのように取るかというと、ここにありますように、えっと、 これはですね、まあ、i が j よりも、あ、じゃあ、i よりも j の方が大きくて、かつ、その、まあ、i と j がですね、えっ、ー、と、どちらかが、えっと、1と n の範囲内で、こう、この条件を満たす i と j、すべての組み合わせを取りなさいということを言っています。ですので、まあ、あの、その一例として、 えーとまあ、教科書にもあるように、ある程度展開した式を書きますと、例えば、えっ、ー、と、J を2と置いて、2と置くと、その J イコール2よりも小さな i は1だけですから、このときには、えっ、ー、とまあ、こういう組み合わせがあって、それから、もし J が3だったらば、i は1か2を取ることができます。 ですので、まず i が1を取ったときは、こういう組み合わせ。それから、えっと、j が3に対して i が2を取ったときには、こういう式という。いいか、こう、同様にどんどんどんどんかけていて、最後に、n、えっと、今度は j が n で、i が n-1 の組み合わせですね。 を取るまでこうずっとあのいろんな組み合わせを取りなさいと。で、こうして計算されるのが、その、えっと、地間シグマの符号と呼ばれる式です。<笑>えここまでいいですかで、えっ、ー、と、この地間シグマの符号と呼ばれるものは<笑>、 その一体何かなその数でしょうか式でしょうかっていうのを考えてえと見ます と, えと i と j とのどちらも自然数なんですねでえとそうすると分母はまあ自然数整数のこう差をとったものですから全部整数だとで分子はどうかっていうと シグマの何とかっていうのは結局、例えばシグマの3っていうのは3を置間シグマで移した値ですので、やはりこれも自然数なわけですね。そうすると分子も自然数の差だということはまあ整数なわけですね。そうすると分母は整数の積で、分子も整数の積だから、少なくとも何かの数にはなっているという冊子はつくと思います。これから実際に そのえー、とシグマの符号イプシロンシグマがそのどういう値を取るかというのを、まあまあ、これから追って調べていきます。えー、さて、えーとまあ、皆さん、ね、人によってはその一体こうい う, なんかこ う, こう奇妙な式を定義して一体これがどういう意味を持つのかとこう疑問に 持つ人も結構いるのではないかと思いますけれどもえーとここで少しそのこ の, この符号の痴漢の符号を定義するこのイプションシグマという式 の, あの意味をちょっと触れてみ意味に触れてみたいと思います。 えー、とここでですね、以前、この授業で取り上げた痴漢 の, の例をもう一回取り上げてみたいと思います。それはどういう痴漢だったかというと。 1,2,3,4,5 とあったものを、2,5,1,4,3 に移す、こういう痴漢ですね。最初に痴漢の定義をやったときに、こういう例を出しましたが、これをもう一回、今回ちょっと取り上げて、話をしてみたいと思います。そこでですね、もう一度、 振り返ってみますと、えー、と実はその痴漢の話を最初に導入したときに、こういう図を描いたのをちょっと思い出してみてください。えー、と左側と右側に、オメガと書いて、で それぞれぞに1から5までの数字を振りましたでこのシグマというのがこのオメガからオメガへの写像ですっていう話をしましてでこのシグマによってこ の, この図の左側の1から5までの数字がこう右側にどんなふうに映りますかっていう話あの矢印で引っ張ったのをあの 思い出ししてみましょう多分、えー、ちゃんとこれを図をノートに書いてる人は多分あの何回か前 の, あの講義ですね。いつかいつかに、えー、とあると思います。で、えー、と一応、まああのー、ノート取ってない人は今ここでノート取ればいいですので。 実際にこれ計算してみながら矢印を書いてみますとまずこのシグマによって1は2に移るとそれから2は5に移って3は1に移るで4は4に移るで5は3に移ると。 こういう図をですね、あの、痴漢の導入の時に書いたと思いますので、もう一度思い出してください。で、えっ、ー、と、今度、今回は、その、その痴漢の符号を考えるために、えっ、ー、と、前々とは逆でですね、この図を使って、その痴漢の符号の意味するところを見ていきたいと思います。で差し当たり えー、この 図, 図、図とか 図, 図って呼んでますけど も, あのも、一応数学だとちゃんとなんか名前をつけた方が適切ですので、これをですね、この地間シグマのグラフと呼 ぶ, 呼ぶことにしましょう。えー、そして、えー、この、 左側の数字と右側の数字を、えー、この結ぶ矢印ですね。この例えば i から、えー、シグマ i を結ぶ矢印を変、えー、と, と呼ぶことにします。変。 シグマアイと書いて例えば、えー、と変位置1から2ですね左側の1から右側の2を結ぶ矢印のことを変位12というふうに呼ぶことにしましょう。 ここまでいいですかえっ、ー、と、一応その痴漢の符号を考えるために、この前痴漢を導入したときに書いた図をですね、改めて引っ張り出して、これを地間のグラフと呼びましょうと。で、このグラフに現れる、この左側の数字と右側の数字を結ぶ矢印のことを、あの辺と呼ぶことにしましょうと。まあ、これを見ながらちょっと、あの、少し地間 の, の符号の 定義意識を考えていきたいと思います。ここまでいいでしょうか。はい<音声>えー、そこでですね、さて。 このえー、とイプシロン・シグマという式に現れる因子ですね。えー、と因子というのはその、このカッコで括った一つ一つの有理式のことを言いますここでは言いますけれども、この 分, 子分母が J マイナス I で、分子が シグマ J マイナスシグマ I という形をしています。で、まああのー、必要なことは、そのこれから調べるのは、そ, のこ れ, それぞれがこれどういう意味を持つのかということを、あのー、この式の性質を見ながら調べていきたいと思うんですが、えー、とまずいくつか、 あの気が付くことをあの書いていきましょう、えー、ここまで皆さんノートは大丈夫そうですかねでまず、えー、とこの式の分母 えっ、ー、と、J-i という値になりますが、こ の, の J-i って、えっ、ー、と、正か負かと呼ばれたら皆さん何と答えますかえっ、ー、と、正だと思う人、負だと思う人、ゼロだと思う人、よくわからないという人。 分かってるけど、ちょっと自信がないから手を挙げてない人もいますかね。はいはい。えー、正解は、えっ、ー、と、正です。えっ、ー、と、まあ、ほっとした人も何人かもいるかもしれませんが、なぜかというと、えっ、ー、と、今、えっ、ー、と、このイプシロンシグマを取ったときの、この π の記号の下にですね、の J がの i より大きいという条件がありますので、J マイナス i は、えっ、ー、と、必ず正です。 えー、とこれは、その、π の積を取ったときの条件よりですね。ですので、まず、分母。ここの π、あの、イプシロン・シグマの定義式に現れるこの分母は全部正だということに注意しましょう。で、えっと、問題は、その分子の方なんですけれども、 分子はシグマ J マイナスシグマ I という形をしていました。で、えー、とこれが正か、えー、負かっていうのは、えー、皆さんどう思いますかえっ、ー、と正になると思う人。 負になると思う人<咳>正にもなるし、負にもなるんじゃないかと思う人。<咳>はいはいはい、わかりました。結構皆さん、勘をいい人が多いですね。そうです。あの正解は、えーと、正にもなるし、負にもなります。で、大事なことは、どんな時に正になって、どんな時に負になるかということです。例えば、そうですね。えー、と,、まあ、J と I ですから で、しかも J が I より大きいですが例えば J と I の組み合わせで1と3を考えてみましょう。1と3っていう、えっ、ー、と、今は J を3として I を1としたときなんですけれども、そうすると、これシグマで移したものの差を考えますから、3をシグマで移すと1なのですね。で、1をシグマで移すと2です。 ですのでこの場合は、シグマの 3- シグマの1っていうのは結局 1-2 ですから、負になりますね。で、えー、一方で、例えばじゃあ、J を2として i を1としてみましょうと。そうすると、シグマの i は、 2ですけれども、今度はシグマの J が5になります。この場合は、えー、とシグマの J- シグマの i というのは、あの正なんですね。5-2 ですから。で、さっきの例とこの例で、何が違っていたか皆さん気がつきましたかえっ、ー、と、実は、この i からシグマ i へ伸びるこの辺と言いました。この矢印ですね。この辺と、 J からシグマ J に伸びるこの辺がですね、交差していると負になるんですね。交差していなければ、正だと。いう点に注意してください。ですので、えっと、分子、このシグマ J マイナスシグマ AI は、この辺ですね、グラフの辺。 i からシグマ i へ伸びる辺と J からシグマ J へ伸びる辺が交差していなければ正で 指していると、ふと、そういう性質を持っています。で、えっ、ー、と、実は、その、それを考えますと、じゃあ、あの、えー、例えばこの、 シグマのですね、グラフを見たときに、そのどの数字の組み合わせで、をシグマで移したときに、そのグラフの辺が交差しているかっていうことを、こう、調べると分かるわけですね。例えば、えー、先ほどやったように、J を3として I を1として、これをシグマで移せば、ここでグラフが交差しますと。ああ、うん、辺が交差しますと。それから、あとは、例えば、えー、J を3として I を2とすれば、それを あのシグマで移したときに変が交差しますと。あとは、そうですね、えっと、2と5の組み合わせでもここで交差しますし、それから、あと4と5の組み合わせのときにここで交差しますし、それから、えっと、これはなんだ、2と4か。2と4の組み合わせのときにここで交差します。というふうに、その全部で、この、 イプシロンシグマ出てくるこの i と j の組み合わせの中でそのシグマで写したときに辺が交差する組み合わせっていうのが全部で12345組あるっていうのがこのグラフからすぐに読み取れるんですね。で、ということは先ほど言ったようにそのグラ辺が交差しているところではこの分子が負になるっていうんでそのまあいっぱいこう分子がの因子があるんだけどもその中で負になる組みっていうのはちょうど 1、2、3、4、5組あるということがこ、このグラフから分かります。そうすると、よってですね、そのイプシロン・シグマの値の政府なんですが、政府は、シグマの グラフの変の交点の個数が最終的にはこれ交点の個数が偶数ならば正なんですね。ということはなんでかっていうとそのマイナス負の数が 何個かあったときに負の数を、えー、とかけ負の数が偶数個あればその負の数をか け, たかければ正になりますよね。で逆に、えー、とこの辺の交点の個数が、えー、と奇数になりますと、えー、この分子がですね負になるものがあの奇数個現れますからイプシロン・シグマのは負になると。 そういうことがここまでの考察でわかるわけです。で、えっ、ー、と、ここまでで、その、イプシロン・シグマの政府というのは、その、シグマのグラフの辺の交点の個数が偶数か奇数かによって、正か負かになるということまでわかったんですけれども、実は、 えー、ともっと、あのー、強いことが言えます、えー、と結論から言うと、えー、このグラフの辺の個数交点の個数が、えー、と偶数の場合にはこのイプシロン・シグマの値は、えー、と1になってで奇数の場合にはこのイプシロン・シグマの値がマイナス1になるということが、えー、とこれからの議論で示されますでそれをちょっとやりましょう まあ、だんだんですね、こういう話になってくると、やっぱり、ちょっと面倒だなと思う人もいるかもしれません。確かに皆さん、ここまで、この授業の中で、ついてきただけでも、よくやってる子とだと思います。もうちょっとですから、頑張りましょう。でさらにですね、ちょっと大変ですけど、 こ の, 例でこの例のこの置換の場合のこのイプシロン・シグマ の, あの式をですねあの全部書いてみたいと思います。まあ、上の例ではえと先ほどの定義式に従って全員ああ 皆さんあの、全部写す必要はないと思うんですけれどもあの、少なくとも、そうですね、この黒板で、この、まあ僕が説明している内容を理解してもらえれば十分だと思いますので、まあ、適宜、あのまあ、必要な部分を写してください。で、えっ、ー、と、三そうですね、J が3のときには、 i として取り入れる値は1と2になりますねで。次に j が4を取りますので、今度は4に対して i が1の場合。で、今度は j が4に対して i が2の場合。で、j が4に対して i が3の場合ですね。ええー、あともう少しです。今度は この J, J として5を取らなきゃいけないのであと4個書きます、えーと。J が5で、i が1の場合。J が5で、i が2の場合。 J が5で i が3の場合ときて、最後に J が5で i が4の場合と。で、今の例ですね、今の例に出しているシグマにおいて、このイプシロンシグマを全部きちんと書き出してみると、こういう式になるんですが、 で大事なことはですね、あのー、この上の分母分母っていうのは、えー、と例えばこの2と1とかそれから3と1とかそれから3と2っていうのをそれぞれあのシグマで写したあの値の差なんですねでところがこのシグマというのは今の例ですとこの1から5の数字 の間の、その、全単者という性質を持った置き換えですから、そうすると、えっと、実は、例えば、こ こ, こ、こ, ここを取り出してみます。え、ここを取り出して、実際、シグマの2とシグマの1を計算すると、えと、シグマの2は、これ5ですよね。それから、シグマの1は、2です。そうすると、 5マイナス2というのがここの分子の実際の値なんですけれども実はこの5マイナス2というですね値が必ず分母のどこかに存在するということに注意してくださいこの場合ですとちょうどここにありますよね同じようにシグマの3と次の項に関しても えー、シグマの3が1で、それからシグマの1が2ですから、えー、と1マイナス2というのがここの分子の値になるんですが、で、分母は実は、えっ、ー、と、大きいあ、大きい数字から小さい数字を引いているので、あの1マイナス2というのはないんですけれども、 あのー、これ符号をひっくり返して 2-1 という組み合わせは必ずあります。ここですね。というふうにそのこのシグマが地間であるという性質からこのイプシロンシグマのこの各全てのこの分子に対してそれと等しいかマイナス一番に等しいような分母というのが 必ずどこかに存在します。っていうのがポイントなんですね。えっ、ー、と、一応もう一回、文章でえ書きますと。 というのはこの今オメガですね1から5までの数字の集合のえっと全単車ですのでその分子の任意の シグマ J マイナスシグマイに対して分母にもプラスマイナスいずれかなんですがシグマ J マイナスシグマイとなる因子が大事なことは そういうものがただ一つ存在するというところです。2つも3つもあってはうまく定義できないんですね。うまく計算がうまく、つじつまがうまくからないです。ただ一つだけ存在するというのが大事なところです。そうしますと、何が言えるかっていうと、実はこの、あの、このイプシロン・シグマの各分子の値がですね、 この分母のどこかと、その、絶対値は全部打ち消し合うので、それぞれが、値が1かマイナス1になってしまうということが、この話からわかります。よって、えっと、まあ、分子のえーシグマ J マイナスシグマ I の 絶対値は、その分母の因子の一つのみとキャンセルし合うと。 ということがその今の話から分かりまして、で、故に、えっと、そのイクション・シグマというのは、あ、そっか、もうここで古代に行っちゃってですね。ということで、えっと、古代1としまして、 この位1としまして、2意の SN の置換シグマに対して、このシグマの符号というのは、1かマイナス1ということが言えます。 えー、と実は、これを言うためにこの今までまあ15分か20分ぐらいにえと議論をしてきたんですけれどもうんとまあこういう性質がですねこのシグマのグラフの様子を見ることでまあえと皆さんにも分かってもらえればというふうに思います。で、さらにあとはまあ教科書 の, その記述にほぼ沿って説明しますと ここから先は、詳しい証明は省略しますけれども、この SN の痴間シグマとファイに対して、この積の、積の符号ですね。このシグママルファイという、この痴間の積の符号というのは、実は、このシグマの 符号と、ファイの符号の席になるということも示されます。<笑>えっと、これはですね、教科書で言いますと、うんと、教科書69ページ、えー、実は今、その、教科書68ページから69ページに書かれてある定理 3.4、痴漢の空気は決まるという定理を、まあ、いくつか の, あの古代という形のステップに分けて、 示していますけれどもその中で今黒板に書いた「補題2」というのはこの教科書69ページの上半分の方に部分に証明が書かれていますで、まあ、多分この式を読み解くのはそれほど難しくはないと思いますのでこれはちょっと皆さんにお任せしますので各自で、えーとまあ、読んでみてくださいで えー、さらに、古代さんなんですが、小代さんは、五感の方はですね。えっと、s n の2位の五感。 これを F と置きます。F を IJ というふうに置きまして、I と J という2つの数字を理解するということにしましょう。ただし、I と J に関してはこういう対称関係がついているものとします。で、えっと、五感の符号はどうなるかというと、 実は互換の符号は必ずマイナスイになるということも示されます。これについてもその証明はあの教科書の六十九ページに書かれているので、それを読んで読み解くと理解できると思いますが、それとは別にその先ほどのその f のグラフを使ってそのグラフの その辺、グラフを使った証明は、あの僕の講義ノートの方に書いておきましたので、興味のある人は後で見てください。で、えー、と今までのその、まあ、補題1、補題2、補題3を合わせますと、えっ、ー、と、実は次のことが言えます。 これが教科書の68ページにあります定理 3.4 なんですけれどもえとこの2の置間シグマを五感の積で表すとき その個数の偶記は、すなわち、その、シグマを五感の積で表したときに、そこに現れる五感の積が、五感の個数が、えっと、偶数になるか、奇数になるかっていうのは、実は、その、 のの表現の仕方に関係なく定まるとだから、えー、とシグマがひとたび決まればそれを五感の席にこう分けて表したときにはその五感の席の個数には違いいろんな違った表し方はあるかもしれないけれども偶数か奇数かは必ず一つに定まるというのが、えー、ここで言っている定理です。それがまあ、えー、と表現の仕方に えー、と関係なく定まると。ということで、これは あ, のある意味ではその与えられた置換の性質を定める、えーとまあ、一つの指標であるということができると思います。すなわち 与えられた値観を五感の積 で, にで表したときにその五感の積の個数が偶数個になるか奇数個になるかということであの値観を分類できるいうことですね<音声>。ということで そ, のそれを分類したものがその、まあ、偶値観とか奇値観と呼ばれるものですのでその定義を書きましょう。 偶知観とか基地観の定義なんですけれども、この SN の地観シグマが、まず最初に偶数この五感の積で表される。 えー、とこれは実は、先ほどの痴漢の符号の言葉で言うと、この符号イプシロン・シグマがえと1に等しい場合ですね。でこの時には、シグマを偶痴漢と言います。で、逆に、 このシグマがですね、奇数個の五感の積で表せる形。で、これは先ほどのその時間の符号でいうと、この符号イプシロンシグマがマイナス1のときですね。で、このときこのシグマを基地間といいます。 まあ、一応その偶知観・吉観の偶とか樹という言葉がその五感の席の個数が偶数個か奇数化の偶とか樹に対応しているのでまあそれなりに覚えやすいとは思うんですが一応このように表すということを覚えておいてください。 ここまでいいですか。これでようやく行列式を定義する準備が整いました。ので、えー、今日の最後はその行列式の定義をしましょう。えー、ちなみに、うんと教科書の70ページ、71ページには、置換行列というあの概念についての説明がありますけれども、あのこれはあのこの行列式の定義の後でも、 あの出てくる話でですのでとりあえず今日は、えー、多分演習の方でも、えー、早く行列式に進んだ方が良いと思われることもありますので行列式の定義をしてしまいます。 じゃあ残り時間、あと少しですけれども行列式の定義と展開。 でえー、と教科書では72ページに入ります。72ページを開いてください。でまず、この定義の 3.3 というところに行列式がありますので書きましょう。 識なんですけれどもこのまあ A、久々に出てきましたね、行列が。最近、地漢の話ばっかりやってましたから、行列にが出てこなくて寂しがってた人もいるかもしれないなえとませんあ行列 A がありまして、これ、N 字成功行列です。 でこの絵に対して、えー、とりあえずその皆さんが理解できるかどうかは、さておいて定義式だけ先に書いてしまいましょう。えっ、ー、と、シグマを SN から取っていきますと。ほんで、イプシロンシグマをかけて、A の1、シグマ1、A の2、 2から a の n シグマ n。まあ、こういう式ですね。こういうものを全部加えた式を a の行列式と言います。英語では デターミナントと言いまして、このデターミナントの頭文字をとって、デトの A ですとか、それから、絶対値のような記号ですね。なので、表します。 で、じゃあ、このですね定義っていうのは、ちょっといまいち分かりにくいかもしれませんけれども、じゃあ、例えば、4る4の場合ですね。4る4の場合、どういうことをやっているかっていうと、 ちょっとこれは、あの、時間があまりないので、皆さん、あの、映す必要はないんですけれども、定義から言うとですね、この A の1なんとか A の2なんとかっていうのは、これ、第1行の要素なんですね、成分。それから、A の2なんとかは第2行の成分ときて、最後、第 N 行の 文を取ってきてきけけなさいって言うんですけれども大事なことは、この何列を取っているかということですね。第何列っていうのは、実はこれ、時間によって決めるので、例えば、そうですね、最初の1行で第4列を選んだとしたら、あとの2、3、4行ではこの4列を選ばないというのが大事なことです。で、例えば、そうすると、第2行ですと、あと選べるのはこの 1列目か2列目か3列目のどれかですから、例えば第2列を選ぶと。そうすると、えっ、ー、と、あと第3行では、第1列か第3列を選ぶので、例えば第3列を選ぶ。そうすると、第4行は必然的に第1列に決まるというふうに、この、それぞれのこの項はですね、その行列の各行から1個ずつ要素を取ってきて書きなさいと。しかも、 この列に関しても、各列から一個ずつ、ただ一個ずつ、その、成分を持ってきてかけなさいというふうに、あの、決めることになっています。で、さらに、えっ、ー、と、この、ここにその符号がありまして、この符号がどのように、その、この項のですね、政府を決めるかというと、 こっから下三角の成分ですねこの下三角の成分でこう、今これ1個だけ選ばれてますけれども、この下三角の成分で選ばれた個数がですね、えー、と偶数個だとこの項 が, がプラスの1になって、それから奇数個、この下三角の中から選ばれると、この符号がマイナス1になるというのも気をつけてみてくださいというかそうそういう定義になっています。ここで覚えておいと はい、ということであ、ちょうど時間になりましたので、じゃあ今日はの行列式の定義までいきました。であのー、まあ演習の方でもですね、あの行列式の計算をよくやっておいてもらいたいと思います。あそれでで一応注意なんですが、あのー 次回金曜日は講義はありませんが、演習はありますので、あの皆さんぜひ来てください。じゃあ今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。